スーパーマリオメーカーやっていきましょう100人マリオチャレンジ難しいなんですが多分途中からだったはずなんだけど撮ったやつがちょっとねファイルがおじゃんになっちゃいましてまあ最初からまたやる感じでやらさせていただきたいと思いますじゃあ参りましょうちょっとねあのゲーム音に自分の声が負けちゃったんだよねこうめありそうだなっておー トライアルっていうからちょっと距離が伸びていくのかなっていう予想をしたけどそういうわけでもないのかこういってこのキノコは取れないかうんーこれは上からジャンプしないとダメだな無理だな今の感じだとギリギリいける右行ってみようかいや 大丈夫そうですねおうおうおうあっキノコいらないよねとおらっオッケー上は楽ちんコースだったな ちょっと死に過ぎましたねステージ2参りましょう<笑> 3機も取れたスケープロムガンバーファクトリーグンバーガンバーこのクリボーのことですよねグンバーガンバーじゃあどんどんいきますかんこれは うわーう わ, ーうわこれもむずそうだなうわっああねうわっはしゃいーで上にトゲあったし危ーあぶねえあこれはラッキーですねさあ2強化これ上だなこっちだね あ、でも入れないですねうんー鍵探さないとあこれ入れそう。 また中間だじゃあ一応ちゃんと進めてるんだね下にあるあっうわっあの赤コインどうやって取る取れなくはないかこれ横伝体で取れるかな取れたけど死んだ とりあえずスルーしとくかどうしよう全部取らなきゃいけないのかなやべっ危ねえとりあえずでもクラウンがあれば何かとやっぱ下はマグマだったかなんとなくそんな感じはしてたけども これ赤コイン5枚集めないとダメ的なそういうやつけあでもなんか集められそうですねあっこの辺うわっオッケーこれで戻って 届かないかやっぱこれで入ってよし先に進めた長かった上20ゲームかおっスリーアップするチャンスですよね数を増やそういいぞ増える増え ろ, 増えろ <笑>何体でいいんだこれぐらいでは多分大丈夫かな OK 全然余裕だったねまあ実質ほぼな脂肪なしでクリアステージ3まいりましょうマリオダディ3はい、やー海外の制作コースだからと言って信じた俺がバカだったわ<笑> あるのかドア途中あっても入っちゃダメとあと孔明気にしながらやれとなんだなんだ来たかオッケーちょっとちょっとやばかった怖かった<笑>思ったとり上だなこれ入っちゃダメでも入らざるを得なかったかあ生きてるどうなってるオッケーオッケー オッケーおっこらっよっしゃステージ4まいりましょう今日は雨湿気がすごいわなんか暑いもん道の駅<笑>なんかあれみたいな鉄腕だしみたいな道の駅 ワンワンか道の駅どういうことだろう<笑>ここだうわっオッケー倒したオッケー道の駅だからななんか売ってたりするんだろうなはいはよこいやリフト<笑>待たせすぎや真ん中がピカピカ光ってますね おお激しい物が降ってくる前にあのファイヤーをしっかりと取ってオッケーこれかぶれるなちょっとファイヤー取られちゃったけどいや持ってく必要はねえかちびっこでいけうわ失った物 の, の方が大きかったな多分 なんかきそう大丈夫か、うん、さっきのとこの上だよねうわっかあこれこそ受験レも欲しいよしいただいた勝ちゲーだな勝ち申したなこれはへいっあぶねえいい回避だ素晴らしい反応速度を見せたボールあるねおっきくジャンプしてやったー よかったよかった無事クリアできましたステージ5まいりましょう道の駅はどう表したかったんだろうなサラリーマンパパ三角飛び大好き三角飛びってなんだろう壁キックのことかお厄介な感じだな踏んで踏んで 踏んで着地して孔明に気をつけながら孔明ない踏まないで持っていくんー行くべきはなんか下っぽいなああ上も行けるのかちょっときついかなピージャンじゃちょっときついよない行けるかないや届かないなあぶね ゴールすげえすげえマシンみたいになってるおこれはすげえわ